はい、こんにちは。え愛知県千田市から来ました千田キラと申します。今日も天気もいいんで、えー、皆さんも、えー、最後まであの楽しんでてください。それではいきます。千田キラク、行くぜよ。 やよっしゃ よし Yes. <laughs>